皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月6日、真相の迷宮クリアで、6万ゴールドもらえるって、すごくないですかと驚いている風景です。そんな感じで、新たな金作コンテンツの可能性を感じていたところ、ついに作り直しの中義の勲章が完成しました。これでもう安心です。ようやく無動コインの方に集中できます。 作り直しの中義の勲章は、合成エナジー17で完成しました。運が良かったとしか言いようがありません。それでも500万ゴールドくらい持っていかれた気がします。そして、ここが今の新米冒険者にとって辛いところなのかもしれません。キュメイ将軍コインですら、今やほとんど持ち寄りパーティーが成立しませんからね。まあ、アクセサリー合成はエンドコンテンツだから仕方ないのかもしれませんが。というわけで、今回の動画は以上で終了です。